WC シェイスケですまだ私は盛岡におりますこの不動産情報を紹介してもらえるということはそうです ZOOM オンライン不動産紹介ですよさあ今回も紹介していただくのはエラセットの杉本さんはい、今私物件の前置にも来てますはいお願いします あ, ありがとうございます、はい、もう新時代突入ですよねこうやってオンラインで不動産を紹介できるという本日はどのあたりにいらっしゃるんですか1、はい、区ビジネスの中心地から サイゴン川を越えたですね、はい、陸の 2TM エリアとい う, う、今町の開発がされている、え、新しいエリア。 に来ておりますなるほどその 2TM、はい、側ということは2区だけどちょっとタオディエンエリアとは違うエリアなんですね、はい、そうなんですよタオディエンはすでに街の開発がかなり進んでいる場所になりますが、うん、こちらはまだ緑が多く、えー、建物もこれから建ってくるだろうという場所になりますなるほど周りには何がありますかなんか普通にスーパーとかはあるんですかね本日来ている物件がエンパイアシティという、はい、建築のコンドミニアムなんですが、はい、こちらの敷地内にはすでにスーパーが入っておりますあおーおおお入ってるんですね エンパイエスティが、はい、物件のすぐ隣に、はい、ええ、トゥーティーエムトンネル。あ、一区につながる、あの、西郷川の下を通るトンネルですね。はいはいはい。そこに隣接している新築のコンドミニアムです。そうなんですね。じゃ、もうトゥーティーエム、あれくぐったらすぐ一区ですもんね。そうです。じゃ、あ思ったよりなんかすごい近い感じがします。そうですね。このエンパイエスティのすぐ隣に西郷川があるんですけれども。ま、はあ、い、その西郷川の向こう側に一区の都市の景観が広がっている。 状況ですねなるほどでは今回のお部屋はどんなお部屋でしょうか2ベッドルーム13階、はい、広さ82平米のお部屋ですおーいいですね、はい、なるほどわかりましたでは早速中の方にご案内していきます、はい、この歩道だったりとかですね、うんまあ、バイクや車の通る道路も、うんえー、綺麗に舗装されていて何ですかね新しい都市感がものすごくあります、ね、ですねではお部屋に入っていきます おーめっちゃ綺麗ちょっとこう白を基調としてるし、はい。のゴージャスな家具というか、うわ、もうです、ね、めっちゃ綺麗なの、マジで。はい。このクローゼットは収納えー、そうです。収納部分ですね。靴箱としてもご利用できると思います。あそういうことか。だからなんか、はい、座るふかふかのやつもあるし、はい。<笑>もう姫じゃん。姫クラスの人ができるやつじゃん、これ。姫ちゃんですね。姫ちゃん。 はい。<笑>もうソファーもすげえきれい。こちら、未入居ということで、だからまだ誰も使われてないという。その通りです。はあ。いや、マジで綺麗ソファー、ちょっと、杉まさん、また測っておきましょう。前回のオンライン測りもね、すげえよかったっていうコメント来てました。まがここで寄ればいいから。ソファーきますよ。はい。で、せーの。 あ、測れた。<笑>測れたなぁ。測れました。今測れました、ね。今広さ、ます広さわかりましたよ。次郎さん、あの、後ろの方、受けてました、ちゃんと。これだけが気になってます、はい、オーナー様ですね。多分、わけわかんないと思います。<笑>座り心地どうですか座り心地はいいですね。あの、柔らかすぎず、硬すぎずという。ああ よい弾力性です肌触りの感じは何て言うんですか綿というか布というか肌触りは、まあはい、布に近い形ですねただこうあんまりキバキバしてない布のタイプであなるほどなんか拭き取るお掃除とかも簡単そうに感じますねなるほどそういうのねやっぱり実際に触れないから言ってもらえるとめちゃくちゃ助かりますではバルコニーの方に行ってみます、はい、この整えられたこれ下に敷いてあるのってこれデフォルトですか オーナーさんのセンスーオーナー様のオプションだと思いますね。ああ、いいっすね。これがあるだけでね、はい、やっぱちょっと外に出よっていう気持ちがね、ウキウキするというか。 今、こちらですね。向かいに見えるのが、タイゴン川です、はい。なるほど。で、奥が1区とかですか奥はですね、4区と7区です。あ、そっち側になるんだ。あー。はい。このお部屋は南の方を向いていますので、4区、7区の方が見えています、はい。なるほど。やっぱりまだこう、再開発の地区、エリアということで、高い建物ないっすね。もう目の前とかには。そうですね。ええ。ほんとこれからできてくるんだろうなっていう感じですね。このま周りにね。そうですね。でキッチンを見ていきます。あ、 はい。玄関入ってすぐぐらいにキッチンがあるんですね、はい。そうですね。はい。あちらが玄関の扉でして、玄関から入って右側にキッチンとダイニングのテーブルがございます。おここって2ベッドルームですよね。そうです。だけど6席もこうあるという、まあ広めですね。はい、比較的ね。そうですね。ダイニングのテーブルは広めです。出た。ライトのおしゃれな感じも。はい、これ、なんすか、杉本さん。これはですね、ネズミ花火ですかね。ネズミ花火場 <笑>ありますかという話ですネズミハザミがライトでで冷蔵庫でかいっすね右側が冷蔵庫はい左側冷凍庫とうわー、はい、めっちゃいいやつ僕これ結構好きっすねさあそしてキッチンはいキッチン調理場ですジンクも広いっすね2つあってはいでやっぱほんと誰も使ってないから水回りがこう綺麗だとすごい気持ちいいっすね3口の IH コンロ広いですねここでも調理もね右も左もできるし、えー、下にオーブンが ついています。新 品, 品なのでちょっと袋がかかってます、ね。まだね。はい。いやもうこれが証明ですよある意味。本当に誰も使ってないぞと<笑>オーナーさんとかもね住んでないぞというのが一発つありますね、はい、これでね。レンジとかもあるんですか一応。電子レンジは置かれていませんのでオーナー様への追加交渉となりなるほど。収納も見たいですね。<笑>キッチンの収納を開けた状態になります。はい。ありがとうございます。収納のスペースが非常に多い状態ですこれ食器類はまだ置いてないってこれも交渉し みたいなことですから、ね。しょっちゅうは基本的にご入居者様でご用意いただく形になります。ではキッチンの奥洗濯機ルーム参ります。この奥に扉を開けまして洗濯機。これはドラム式で、こう乾燥もついてますか？いえ乾燥はついていないです。っなるということでここで干すみたいな感じですね。上に。 あの物しが 出, 出たスライドで降りてくるやつなんの、そうですね、21世紀の発明かは分かりませんけど、<笑>結構原始的な形で降りてきますね、これは。でもこれ、マジであるとないで、めちゃくちゃ違いますよね。はい、外とつながっていて、空気もきちんと入れ替わる空間ですので、うんうん、こちらに干していても変わりやすい状態かなというのを感じます。実際にちょっと、物干し竿を下ろしてみます。あはーい。お願いします。そう、こうやってね。はいはい はい、降りてくるこれでねかけてまた上に上げるだけでもう原宿ビームスの T シャツみたいな<笑>あそこみたいにくるくる回ってますよいや回ってない回ってないで釣られてるだけで回ってはない では、リビングからタブのベッドルームに移っていきます。扉を開きましょう。はい。こういう感じか。へぇー、はい。家具が統一されてますね。そうですね。すごい。具合いだったり、家具のインテリアが統一されてます。ですね。その壁の感じとかも、かわいいおしゃれみたいな。そして窓広いっすね。しっかりと。天井の高さから床まで、すべてガラスです。 頭は開くんですかねそうですね。両サイド、こちらに小さい窓がなるほど、こちらにも窓がありますね。2か所開ける箇所があります。このような形で。あ 空気の入れ替えもできますこれ、サブのお部屋って、ベッドを入れるとかなると、またコーナーさんと交渉みたいな。そうですね。なるほど。収納もあり。扉を開けると光るタイプの収納です。あ、出たもう僕が大好きなやつ、はい。やっぱり開いてね、どこにあったかなぁ、あのネクタイどこかなぁって探すときあると思うんですよ、皆さん。ライトがあるだけで、ぴょっぴょ、ぴょっぴですよ<笑>もう2秒で探せます、これ。サブのバスルーム。おお綺麗やっぴ めっちゃ綺麗このあれですね大理石系のねこの、はい、響いてきますねこれがねなんか綺麗さが<笑>高級 感, と感、ね、高級感ねありますめっちゃある、はい、ここも開くんですねちゃんとここに置けるので隠せるよとちょっとね細々したのがこう出てると汚く見えますからねシャワースペーススペですあっ杉本さんチャワースペースにあるじゃないですか台座がその通りです何のためにあるの僕は座るためですかねなんでや それはあれでしょ、登って上の宝箱開くためだったでしょ<笑>宝箱は立、ないか。いかここは、シャンプー、ー、ね、リンスとか、そういうのね、地べたにつけると、こう、水でね、汚くなったりとか、ならないように、こういう台座があるわけですもんね。そうですね。素晴らしい。 あれ大丈夫ですか、はい、あの水がこう入ってこないようなシステムになってます、はい、こちらですねカメラではわかりにくいと思うんですがものすごく緩やかに傾斜を作ってますねおおなるほどシャワールームからトイレの方に水が流れないように、はいう で, ね、では主寝室、はい、マスターベッドルームの方に入っていきますはいマスターベッドルームはい大きなベッドが、ね、いいご用意しておりま す, 幅で す, キングすね これは、あれですかカーテンは遮光カーテンですかそうですね。これは、真っ暗ですね。<笑>あ カーテーしはいはいはいはいそうですねあそこの木漏れ日ぐらいとでこっちのドアを閉めたら真っ暗になりま す,、ねですね、昼間とは思えないぐらいに、はい、あの暗くできますね収納はこちらですあこちらにああさすが2つですね丸々2つ主寝室奥に入って、はい、主寝室にあるメインのバスルームです、はい、洗面台こちらさっきよりもちょっと幅が広くなってますね鏡広いっすねサイドにこんなライトついてるんですね明るい鏡が大きくて、まあうん、この洗面台と壁の間ですね ここも非常に広くて荷物が置きやすくなってます。洗面台の下に収納がありますなるほど。もうそこにあれば十分ですよ。後ろを見ますと、はい、トイレがございまして、こちらがウォシュレットがいてますうわー。奥に行きまして、シャワールームです。あれ、ちょっと明るくないですか？なんかはいそうなんです。左側を見るとなんと窓が。 こんな見えるんだカーテンだったりとか曇りシートを貼ることで外から見えないようにすることは後からできると思いますなるほどこの明るい窓はねすごくいいですがやっぱりなんかこう遮るシートがあった方がいいですね、はい、やっぱりねそうですねええ共用施設にはジムバーベキュースペースプールがございますその他にも 事前予約で利用可能なシアタースペースやパーティールーム卓球台やビリヤードスペースがございます家賃を当てたらたまで借りるのコーナー、えー、はいやってまいりました当てさせていただきますよさんすいません 家賃を当てたらそれ、はい、でカリベルのコーナーやりたかったんですがちょっとまだこのお部屋ですね家賃が決まってないので、えー、オーナーさんが今家賃を考え中ということで先にちょっと中だけ見せてもらいました最新の新の…新の…すぎてってことですかそうですねちょっと早く来すぎたんですかこれはね <笑>そうですね動画を公開する頃には家賃が出てくるんじゃないかなと思いますのでなるほど、えー、ということはもう気になった方決めたいという方は n ナセさんの方に連絡していただいたらすぐ分かると、はい、ちなみにお部屋は2ベッドルームで、はいまあ、2TM の, あのトンネルの近くなんで2ベッドルームで大体え82平米 あ, りますあ広どこが広い感じに感じじにます。リビングが広いのとあと受信室もクローゼットを含め広く感じます なるほどもうプールもジムも綺麗で、はい、もでめっちゃいいですね、はいはい、そうですね先ほど見てきた通り非常に綺麗で快適な環境だと思います、うん、はいありがとうございますこうやってオンラインの問い合わせとかも今後増えてくると思うので杉本さんよろしくお願いしますはい、はい、よろしくお願いします Zoom で皆さん見れる時代になりましたから日本からでも選びに是非 NSS さんに問い合わせしてみてくださいそれではチミン最新不動産情報でしたまた次回お会いしましょうさよなら